「卒業写真を」「開かなければ思い出せない」「名前がある卒業写真を」「開かないまま果たし損ねた」 約束もある明日になれば迎えることも待たせることもない影を見守る打ち明けようか余すことなく駅に 最後 卒業写真を開かないまま私損ねた手紙もある明日になれば呼び出すことも待たされ you、mm -hmm.